シンチャオときもみんてんらかずくわにょだぼうにやっシンチャどうもえー、皆さんおじゃ。えー、今日僕が今いるのが、はい、えー、フーニャン ク, フ ー, ニャンクフーニャンクねフーニャンクなんでここにいるか、うん、えー、というとなんでここにいるかというと、うん、なんかあのトゥオイチェってあるじゃん、うん、あのサイトああ若者が見るねそうニュースサイトね、うん、そこで紹介された、うん、あの幻の、うん バインコット屋さんを探しに来ました何やって 幻, <笑>幻なんいや幻なんよいやだって、うん、調べたら、うん、その店1時間しかやってないえっマジで幻だ、うん、本当に限られた時間しか売ってないんだでそ の,、うん、その東一へ の, の,、うん、あの何編集者も、うん、2時半に行ったらしい、うん、そしたらもうほとんどなかったんですよ、うん、おいおいちょっと今何時よ もうだってもう後半に入るようもう今だってまだないよこの辺全然そうないよ、うん、結構へむを、うんまあ、小道をね入ってったわけよだ、うん、から線路沿いあるあのバイクで行ってそっからこうやって入ってくんだけど、うん、よくわからん、うん、ここから。 いやだってマジでヘムですよもう小道をねこも小道よえっそうで2時から3時のは1時間ああもうこれのみでめちゃくちゃローカルマジでローカルやな、うん、観光客とかが来るような場所じゃないもん、ね、じゃあないよ中心地からで、ね、1区とかだとバイクで10分ぐらいねいやもっとかかった俺今1区から来たけど、うん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 エネルやっこれやんこれかてベトナムのたこ焼きみたいなふ、ね、うに、ん、は、まあうん、われてるよね。<笑> よかったーそもそもあってよかったわ、うん、お店があるのもそうだしその売り切れてなくてよかったてか、うん、めっちゃ人おるやん言うて2時だけね昼ごはんとかみんな食べ終わったはずなのに、うん、<笑>すーげえとりあえず、うん、メニューみたいなのもいいか飾ってある、うん 日あ違う違うちだもへえあるのがメニューが。 ええー、バインペオとバインコット屋さんか、うん、まああとチェとかかそうえ今日は何曜日水曜日木曜日ないらトゥトゥトゥトゥナ ム, トゥナ ム, トゥナムだからバインコットバインコットじゃん狙ったのバインコットバインコットあのインコットえ そうね作って持ってこらんするわけね<音声><音声><音声> おはよういでも正直2時でしょ今もう今腹パンパンだよね<笑>実際実際ね内緒だけど<音声>、まあ、これぐらいでクッション男なら男と関係ねえけどえ<音声><音声> クマムの辛いやつみたいなことがする。 おっちゃん抜けてくれたんだ、うん、ああセルフであなるほどね箸とかはねあじゃあおばちゃんがくれるやんあ、ね、今あのテーブル準備してくれてるから落ちずこうありがて、ね、えねずっしりよ確かに 俺、量多いわさあ、やってまいりましたね、このテーブルも準備してもらって、うん、最高だぜいいね見て、ね、お箸がお箸があの実家のお箸みたいでね<笑>最高でしょう、うん 最高だ、ね、実家味わいながらねああベトナムで飯食えるって何がいいってねこの隣のお店でねあの金缶ジュースもうどこで買っても持ち運び OK だけどね持ち込みね持ち込みか持ち込 み, 持 ち, 込み持ち運びはどこでも OK <笑>そらああ食べよう行こういただきます幻やからな幻よだってもう、うんうん、グーグルね見たら分かるんだけど、うんうん、いいよ、ね 間もなく閉店なのよもうだからオープンしたらもうオープンした瞬間から間もなく閉店なのよすげえすげえよでもやっぱそれぐらいで売り切る自信があるってことでしょそうだって1時間だけのお店って出てるしねやっぱネットでも、ね、いやそりゃ幻って言われるわですごいよあの、ホーチミンの子サイゴンでああえー、何年 ?60 年だけどええうんすごっあっごめん40年 だから俺らと同級生ぐらいのお店すごータメ危ない敬語使うとこだったおいお前食べてやんぞ見ていやもうすげえうるさくてね<笑>お前のお前の食べてやんぞがうるささに負けるだからだけど向こうの方がおい新築新 築, <笑>新築黙れ OK <笑>バインクッドね 食べ方いい俺流というかいいいんじゃないも う, もう俺ら7年も住んどるからああこの野菜ねああ、まあ、包んで食うってい う, もう単純なもんですああえこれだからたこ焼きみたいよね、うん、半円の半円でさこれねたこ焼きこれやったらもうたこ焼きもうだいタルルーとかもやってくれよほらベロンってやっちゃうこれ<笑>全部いっちゃうんじゃないベロンって簡単にそんなもんで とね、こういうミントとかね入れて乗っけてねそう俺の汗は本当<笑>、ね、うつさんとって、うん、いや入ってますうちさんとうっていや、うちってますこれで、うん、そのムックマムナマスとムックマムちょっと辛いって言ってたけど、ね、これをつけて食べる バカウマ、ま。えー。バカウマ、ま。え何が違う？バインコットのほかのお店とさ、まあまああるじゃん。まあまあある。うん。でも、うん、前食べた、これ分厚いで食べたことな い, っ け, ないだけど、うん、前数年前にそのおつみ寿で食べたときは、うんうん、結構柔らかかった。あ、う、あ、ん。これ結構硬い。うん そう外が硬い感じなんだ。もういやもう中も全部。中も？うん。えー？だから結構、うんその、ワインの部分が強いと思う。なるほどね。うん、へえ。これだけってみる。ねこれ全然辛くないわ、うんの。全然つけても大丈夫。全然大丈夫。うん。多分ね。 まあ、味はね、緑、まあ、豆入ってんのよ、おうおうでその豆の味と、まあ、小麦粉というかバイン、まあパン、パンケーキ系、や、う、わ、んうん、らかめじゃないんだ柔らから、ねまあ、しっかりしてる感じじゃないもん。うん うんなんか結構緑豆がいい感じに効いてるへぇ、えー緑 豆, 豆ってなんか合わなそうだけどこのバインコってアクセントうんうんそしたら 小麦粉とかで作った食べ物じゃん、うんうん、だからまあそこの味は大体想像できるやつよこの粉もん系の味よ、はいはいはいはい、そこに緑豆みたいな豆の、うん、ちょっとほら何だろうテイスト感のある、うん、ちょっとザラついた、うん、その食感があることによってアクセントとなってあの美味しく感じられるへ、えーうん どうここが40年続くうんあ、ね、の気がするけどね俺ちょっと他のところがどんぐらい入ってたとかちょっと覚えてないんだけどだって野菜もあれだもんね取り放題だもんねこっちにもほらあるやんいど、えー、んちど、えー、んえいどんちな。んこれ食えないだろおい<笑>えー、え上、ー、いだろこれベトナンが来てそういうツッコミになった<笑>なんかえー<笑> ベトナム来てなな変わったなっやっぱあの人を変えるよねとかね<笑><笑>うんへえー、ただねもうちょっとエビの風味エビ結構でかいじゃん、うんうん、でもやっぱこれベトナムのエビだっかたらわ か, かんないけど、うん、風味がちょっと弱いへえー、それだけ そこがもっとあったら、なんか、もっといいじゃんう ん, うんうん覚えますなるほどねまあ、エビの種類の問題なのもん、うん、もっと、でかいエビとかね、ココナッツ蒸しとかで食べたりするもんねまあね、あまあね俺、これ全然違う料理全然。とってるよいや、だけそのエビのさ違う種類だったら、もしかしたら<笑>え、言ったよね俺、俺今え違う種類だったら、もっといい風味が出ると思、ね、これ、二回目だよ、言うの いやだっけ駄目なき同じことやも<笑>やめてよませよこれでいくらなんだろうちょっと値段はねまだ聞いてないっていうけどなんかさ来た当初はさ常に最初に値段を確認しろみたいな感じあったけどこれマジで確認せんわ今 い今もうほらリュック後ろにかってると木、うん、下さんみたいにやられるよおったやられたいや汗で張り付いてたデニムが剥がれたことにより俺は誰かに触られたと思ったほらほらそういう危機感って今の反応はね正しい反応よ本当、うんうん、敏感はいいそうそうそうそうまあねあでもこういうのだからこれで なんか、られるって思ってて思いんだね、俺は、まあ、ねも う, もうないよさすがにいやでもほら今タクシーがさボル、まあ、ル偽パパタクシーとか多いとか言うじゃん偽皆さんとか出回っとるでて言うもんねだけやっぱ注意はせなんけど、うん、まあもう注意せんくなってるよねよくないこれよくない例です確かにだから先に「いくら?」って値段現にあでもまあ まあ、ここだけの話あ、うんまあ、さっき横で4つでいくらって言ってる人いたから確認できた正直そのなんだろうこれでじゃあ5000円するかってしないことはもう確認取れてますはいまあ選手さすがにそこまで言ってこんからねかかこれで5000円って言ってこんよしかしまあ、そうね、うん、こういうまあ言ったら中心部でもないし、うん まあでも確認した方がいいですよそうで確認するにねこうしたことはない、うん、その嫌だしこっちのせいにされても あ, あ, あいつ入れがあ数があの数が言ってたからみたいなのをちょっと思いますでそういうコメントお待ちしてますあいつのせいであいつが言った通りにやったらみたいなのは本当にやめてください<笑>、はい そこは常に注意喚起をなす。ビビりすぎビビりすぎて全部に保険かけ出してる。<笑><笑>でも本当ね美味しいでこれ全然噛れないし、うん、さっきも言ったから、うん。非常にね結構これ食べ応えあるかも。 うーん腹いっぱいになる腹いいっぱいなるまあ、全部は食えんやろね持ち帰りでしょもう基本、うん、もう持ち帰るよね当たり前の顔していやさすがに二時でねうん、うん、だってまあ基本的にみんな俺ら以外持ち帰るよん帰るうよ、んうんうん、っしゃいくらが聞こう にしても、うん、これ重っ、うん、野菜とム、うん、ックマムと、うん、こういう小、ま、麦、あ ン, ン, うん、ン系というか、ん、合うね、合うし、だって、これ、ランチとか、全然ええよ、ビールとかでも合うし、これね、うん、ちょっと、やっぱ重たいものを、うん、こっち側でさっぱりさせてくれるというか、うんうん、いいバランス。うんもう バインセはさそこそこ日本の人にも知られてきたん、ね、うんバインコット次はもうバインコットよ皆さんバインコット、ね、バインコットも多分まあまあお店もあるはずだからうんあるあるまあねここまで来るなて大変かもしれんけどまあ一区中心地でも前紹介したはずよバインって誰もなくなってるえいっあの店もうないこれが現実ですわそうじゃあ来る前にね コロナをねやっぱ経て残ってるお店って相当強いお店ですよだからそうだね、うん、まあでも新しいお店もいっぱいできてるしそ う,、まあ、そういう探検するのも楽しいかもしれませんね、はい、ではちょっと値段お持ち帰りのお願いしてす。してみましょう強い<笑><笑><笑>マールうん、okay nói riết mà không được luôn phải không không vẫn biết mà n g r ờ i biết người ta không ăn được luôn <cười> <cười> hết nó... bán, bán giờ là 40 tuổi, hả? 40 tuổi なんでおいしいかを聞きたいよ。秘訣みたい な, さ な, いない。秘訣ってな い, やいや。 có bi t h ô n g có bi có c h a có bi u ý t không bi q t h ô n g t không c bi q t k h ô n i q t h ô n g có bi q t k h ô i q n g có i n g có bi n g c h ô có bi quýt n g c t không có bi quýt không có t g có có bi quýt h ô có i quýt không có i h ô n g có h ô n g c m bi n g có bi q n g có bi n g có bi không có i q n g c n g không có bi q u ý bi quýt k g có i g c bi q t không 3万4千円お安いねこれ、えー、うん3万4千円だよ3人で作っとるのかな、はい 3万4千0 3万4000円 丼, 丼ね、うん、だからえ1万7千丼だよだから5個でああ安っそっかそっか5個ずつうん、えーね、1万7千0 0丼っていくらやって今ね今は200円100 円, 100円だな3万7000円でしょあ あ, だから 5, 個で100円あ5個で100円ね、うん、たこ焼きとね比べてどうかっていうこの前ねちょっとよ たこ焼きねあでもたこ焼きと一緒かもあ、そうたこ焼きって4つ百円ぐらいする気がする、うん、あ、違う違う何やん炊きすぎない、ね、あ辛いお店と思われるからマジで辛くない<笑>むしろちょっと甘い辛いお店と思われるちょっと甘い、うん まああね、あのうまさの秘訣は、まあ、このおばさまの方が作ってる、うん、私が売ってるからうまいんだよって言ってました、ね、さあということでね、はいえー、3万4千丼、0、え、丼、ー、200円、まあ、しないぐらい円、まあ、安ですからねまあでも非常に食べ応えあるし得した感じははい。はい。ということで皆さんもワ、えー、インコットね食べてみてくださいそれではまたおしましゃ the end